えっ Thank you. えっとドリップコーヒーアイスでソォールサイズ一つください。店内に利用です。 かなうん、あっ、ただあースにかかった。 普通はなんか真子ちゃん。 うんうん、で, あもあでもやっぱり言った通りだ結構濃いめの私昨日食べた春うどんと全然違う。<笑> なんだろうね。日本のカレー食べるとこういうな顔するから。まあぽい。うん。昨日カレリー食べるときもね、食べた。でもインドカレーとかこういうの違うじゃん。また別全然別の食べ物だ。まあね。うん。でもわかる気がする。なんか日本のカレーってなんか、なんか日本で売ってるそのカレーってなんか日本のカレー。 もうててててるるるい。いここんん、うん、なな感のね。か二腕。きっったがあるけど。うん、れもうん、くっついてるフェイクだった。うん 本当ね。よし。あ。これし七味。何、う、が、ん、七味になんか、んか黒くてなんか、苦いの入ってるの、あの七味は何、うん、私この前買って、なんか、それで、なんか食べれなくても、全部酢の缶だけど。うん。<笑>うん よかった。すみません うわ超いやめちゃめちゃクイライラ食いたいんだよな<笑>テンション上がりすぎじゃないティラミスでしょティラミスとこれ食べたいチェリーでしょもうねこのロールケーキもうまいと思っててあ、も全部おってなってるよテンション上がりすぎ<笑>いや超嬉しいで、ね、1 2待ってでもあれも気になるバナナのやつも美味そうなんだよねでもなんかちょっと薄毛がこれバナナ、うん じゃあここれれにしよようううかかててややややめいいいいねだ、うん、だってもう全部でもアマかかなンがけばばばりはだもんいやこれそうなんだよな<笑>あやばいなんか、ね、伊勢丹の職員は結構、ね、優秀マイクは思うけどこれやばいやークソテーション上がる<笑><笑>お決まりでしたらこちらから順番の並び皆さんお待ちください。 この抹茶のロールケーキとアメリカンチェリーのタル ト, タルトアメリカンチェリーとピスタチオのムーステリ ー, ヌリ ー, ー、えー、とあとバナベリーヌバナ<笑>でお願いします。かしこまりました。お戻り何時頃ですか。もう二時間後。二時 間, 時間、はい。はい。かしこまりました。あとで袋が有料になるんですがいかがなさいますか。 つけてもらってもいいんですか。かまりました。で、ね、こちらのマスタードチリのソー ス, ースをついてますので、かけてお召し上がりくださいませ。あ、言ってたやつかし、これ？うん。ミヤーシュとか美味しいんだよ。うん。うん アイスラッテス<笑>あ英語か<笑>、うん、あげるみなんなラテカアイス基、ね、本アイス。<笑><笑> ね、スタバの3倍ぐらい。特殊なグラスなんですね。このあダブルウォールだった。ここがここが。うん、<ッ>はい。えっと、はいえっと、カペラテアイス2つで。はい こちらは店内でのし上がります多分無理そうなので持って帰ります、はい、アイスだってシロップで利用されますかあ、もうすでに入れてくれるタイプなんですかあ、いらないです、はい、じゃあ会計 1,120 円一人で行っ ピンうん、な, んかなんかこれ多分普通のアメリカのだったら結構苦いやつ。 <笑>あんまり違い分かんない気がする。俺はもうちょっとガツンとエスプレッソ入れてほしいなって気がするあ確かに牛乳感は強いよねでも今日のほがすごい顔丸いんだけどこれやっぱり動画だってね いちいちなんか、確かに、でもあれって結構見かけるじゃん、うん、とかで。 でで色が違ったら優先席であ本当だ奥優先席だだだかから行くい方からなないいそあ、ああ、うん、ちうのほん奥るどねえ方く私はこっちからこれプリン なんだっけそんな感じプリンではないかなまあでもムースだい横張りだから一気に全部お<笑>取れたんお酒入ってるあこれお酒入ってるの好きだよね、うん うん、私よりちゃんとしてるなちゃんと見せてる真似しようあっ撮ったから<笑>ああ次の旬だもんな 一緒に食べたいじゃないいうん、まあいいやはーい。 合う。<笑>どう。美味しいけど、さっきのやつも好きだったかな。<笑>私も食べよう。